大川さんはよく自分のことを自己中と呼んでいますが、自己中であることでどんなメリットが得られると思いますかまたその自己中さは生まれつき持っていたのですか自己中でない人がいい意味で自己中さを手に入れるにはどうしたらいいか教えてほしいです。というお便りですね。えー、ありがとうございます、えー。スポンサードとか、あとはお便りとかね、概要欄にリンク貼っておきますので、お気軽にお、えー、お気軽になんて言うんだろうな。お気軽に、えー、ご連絡。 チェックしてていいただけただとううふうに思っておりますはい。えー、っとですね。なんだろうな。このお便りを見たときに、まず思ったのが、うーん。まあ僕は自己中って言って、それがすごくメリットになっていますよっていうふうに伝えてはいるんですけれども、多分僕みたいにならない方がいいなっていうふうに思っていて、えー、このポッドキャストって、まああくまで大川雄介の、 えー、人格とかまあどういう人なのかっていうところを共有して、まあ、僕のことを知ってもらいたいなっていう思いで発信してる側面もあるんですね。もちろん聞いている人たちのメリットになればなっていうふうにも思っているんですけれどもただその大川祐介っていう人物が自己中でメリットがあって今こうやって、えー、なんかこういう動画クリエイターになっているのを知っているとは思うんですけれども。 それと同じように自己中になって、えー、メリットが生まれるかって言われたらまあそうではないと思っていて、えー、これってすごくまあ難しい話なんですけれども僕もよくその、まあ、成功者と言いますか、えー、憧れているそのアップルのスティーブ・ジョブズとかイーロン・マスクねテスラとかその正義さんとかそういった方たち の, あの本とかを読んで、まあ、どういう考え方をしているのかっていうのを まあちょっとインプットをしたりするんですけれども、えー、まあなんかもちろんねそういった高校時代にアメリカ行って、えー、あっちで資金を作って日本で起業するっていうもうなんか誰が見てもかっこいいと思えるような男らしい起業スタイルもあればね ネットフリックスみたいな形でもう三十何歳までずっとサラリーマンやっていてそっから辞めてから、えー、地道に会社を大きくしてネットフリックスを作ったみたいなあの成功モデルってないんですよね。で僕最近それ思ってなんか、うん、成功に定義がない中で何が大事なんだろうって考えるときにやっぱり大事なのは自分を信じて突き進むことですかね。 うん、なんか大学中退したから成功するとかそういう定義ってのは絶対なくてまあどの成功者も共通してあるのは自分の信念を折らずに突き進んだ結果今があるともちろんそういった信念を突き進めて、えー、失敗した方もいるんですけれどもまあ多くの成功した方ってのは、まあ、そういう共通点があるので、えー、何かそのまあ 大川が自己中で動画クリエイターとしてある程度の地位まで行っているから、大川雄介のように自己中になるっていう発想を持っているのであれば、ちょっとそれは違うかなというふうに思っていて、えー、自分は自分なりの生き方で、えー、進んでいただけたらというふうに思っております。それがね、えー、今回のこのお便りの僕の結論です。ただ、えー、そんな答えはちょっとなんかわかりづらいというか、 抽象的すぎると思うので、えー、そうですね。自己中佐を身につけるためには、簡単じゃないですかね、それは。やっぱり正直に生きるってことじゃないですか。あの、やっぱ正直に生きれないことって結構あるなと思っていて、そうですね。なんだろうな。例えば、目の前にある仕事がありますと。その仕事が嫌だったら、 自 分, 自分の心に正直になって嫌だったらやめるとそれがまあ正直に生きるってことでもうそれは自己中ってことになるんじゃないですかねなんかもちろんねその仕事を何て言うんだろう受けたっていう責任があるので現場行ってこの仕事つまんないで帰りますみたいなそういうその<笑>社会不適合者って言ったらあれですけれどもなんか社会人としてありえない自己中さはないですよ 自分の心に従うっていう観点での受講中は突き通してますね。だから仕事やって、僕も最近ね、あの、まあ、トランスサウンドは記事を書かせていただいたんですけれども、まあ、テレビに出たと。でテレビに出たことのその感想をちょっと述べまして、えー、結論から言うと、まあそういった、うん、クライアントワークといいますか、テレビとは全く関係ないですけれども、まあ、クライアントワーク、広告費から、 あの、制作するっていう受注っていうのはもう基本的に や, やりたくないなと思っていて、やっぱり自分は動画をより多くの人たちに伝えるとか、選択肢をつくっていうところが一番の軸なので、やっぱりそれ以外のものっていうのは、うん、受けるべきではないなっていう結論になったし、えー、やっててもあんま楽しくないなっていう、人のためになってないなっていうところが、あの、感じてきてしまったので、えー、そこは自分の心に正直に、もうなんか、 やりたくないなと思ったら、もう次の日からやらないってことを徹底してます。えー、他には何があったっけなあと言いたいこと言うじゃないですか。まあ、もちろんチームメンバーとか会社のメンバーしかり、えー、何が違うなと思ったことがあったら、まあ、絶対言うし、で、なんかそのね、なんか、ためるってことができないんですよね。自分の中で。何か思った時に自分の中で我慢して、っていうことができない。 思ったら絶対に言いたくなっちゃう。どんな形であれ。さすがにね、直接的に言ったら、その場が悪くなってしまったりとか、あの、いろんなね、問題が発生するんですけれども、そこは空気を読んで、えー、ベストなタイミングで、しっかりと議論をする、話し合うっていう場を絶対に設けます。えー、そうじゃないと、もちろんその気持ちが浮かんだ瞬間に、自分の中でのその、モワモワってのは、一個増えて、 それを解決しないと自分の思考は晴れないと。で思考が晴れないイコール、えーまあ、世の中を良くするようなそういったアイディアだったりとか行動はできないというふうに思っているので、まあ、そいつ悩みの種っていうのは一つ一つ潰していくってことがおすすめですね。で、まあそれは自分の話なんですけれども、相手からしても、さすがにね、なんだろうな、う 人それぞれの価値観ってのが間違いなくあると思っていてもちろんね僕の場合だったらそういったなんて言うのな常に外で遊んで海外旅行をしてでいろんな価値観に触れて育ってきたからアクティブなんですよ基本的に外に出てはっちゃけたいなぐらいな感じなんですけれども、えー、僕とは全く真逆の、えー、生活を送っていて家にいるのが好きっていう人に対してお前家にいるとかマジ つまらないから、外行けよって言ったら、それはその人なりの価値観で形成されているから、なんて言うんだろうな、僕のこのアドバイスってノイズでしかないじゃないですか。まあそういったことに関しては基本何も言わないですよ。まあ、うん、基本的には何も言わない。ただ、あの、やっぱり会社を運営している、 ことにおいいいてててて目指しているものっていうのっっうがあってゴールですねそのゴールを達成するっていう共通認識は、まあ、会社メンバー全員あるんですよで。そのゴールを達成するために必要なこと、同じ船に乗ってるんだから、えー、そういった何かその、まあ、非生産的な活動だったりとか、えー、行動が伴っていないっていう、えー、ことが見受けられた場合にはもう即時共有するし、 もちろん動画クリエイティブに関してもそうですね。何かこれはこうした方がもっと伝わりやすいんじゃないかっていう議論とかももう特に気にせず言うし。なので、まあそういった、うんなんでだろうな。価値観を置いといて何か明確なものが決まっている時には言いたいことはバシッと言って、まあ、自己中佐を発揮するですね。 でその自己中ってね、結構ネガティブに取られるかもしれないんですけれども、やっぱ自分の心に正直で生きると、やっぱり、なんてだろうな、辛いことがなくなるし、毎日が楽しめるよっていうところですごくお勧めしたい思考法の一つだなというふうに思っております。そうですね。まあ、自己中になったのはいつからだろうな。うん。でも本当にある意味自己中になったのはやっぱ大学卒業して、まあ、会社を設立する前ぐらいですかね。 なんか自分の心にやっぱ素直に生きようっていうふうに思っていて、うん。やっぱり自分っていう人間は一番大切にしなきゃいけないんですよね。自分のことを理解してないと、えー、他の人のことも理解することは絶対にできないし、自分のことが好きでないと、他の人も好きになれないっていうふうに思っているので、まずは自分のことを理解して自分の心と向き合い、えーま、自己中心的に行くことによって、えー、周りの人たちにも、 まあ、本当にいいメリットといいますか。自分と一緒にいる価値がまあ与えられるのではないかなというふうに考えております。えー、という、まあ、自己中心的なことについてのお話でした。ぜひ、えー、僕のこの思考法は絶対に真似しないでください。はい。僕だけの性格なんで。 はいま是、あ、非ね参考になればなというふうに思っております、えー、今日もね最後までポッドキャスト聞いていただきありがとうございました皆さん今日も頑張っていきましょうそれではまた明日